おはようごござざいいまます。す。ラスカルでございます今日はねちょっとご報告がありましてというのも今回ですねこちらささんにね所属をさせていたた。だきました、まあ、加入したからといって、まあ、活動内容ですとかに大きな変わりはないんですけどそれに伴ってですねファンレターとかを送っていただける畑先ができました。 そういった詳細をね概要欄の方に記載しておきますのでご覧いただければと思います今活動して4年目ぐらい3年は超えたよねずっとフリーでやってきていやまさかね自分自身も入るとは思ってなかったんですけどまあいろいろとねお話しさせていただく機会がありましてまあ、今回ねこのような形になりました 事務所の方に入らせていただきましたんで今までもね、ちょっとできなかったこととかいろんなことに挑戦していこうと思いますので温かく見守っていただければと思いますあんまりちょっと長々と話すの<笑>あれなんでこの辺でこの動画は終わりたいと思います以上、ラスカルアライでしたじゃあねー